ナナミお出かけしよう。いえ遠慮しますマジで大事な話があるんだってそれは大変だまだ何も言ってないよ